んか開けるかうん、こんにちは。こ<笑>んにちは。こんにちは。ええー、今日は以前からちょっと。作りたかった。昨日、昨日。寄せ植えをしてみようと思います。はい、ええー、素材として買ってきたやつですけれども。どういう風にしたいかなーっていうのを考えながら選んで。はい それに合わせてて石も買ってきましたこれは練り物ですけど平石のような見た目ですのでなるべく僕はちょっと平ためのやつを選んできて平石に見えるようなやつ で, <笑>でこういう形で寄せ植えをしていきたいと思いますので最初に構図を自分の中で構図と木を選んでその後にちょっと鉢に細工をして。 止めやすいようにしていきたいなというふうに思います。こっちが細くてですね長いですねちょっと、うん、なので流れとしては左流れ な, なのでこっちにはちょっとスペースを作りたいんです。右、うん、とこっちは端の方から作ってここまでぐらいで完結したいなというふうに思っています。はい、なのであんまり本数はできないとは思うんですけど、うん、その辺はちょっと頑張ってなるべく た く, たくさん入れたいなとは思うんですけどちょっと今置いた感じだとそんなに置けないそうですね7ぐらいかな7が理想じゃあまず主木ですこう横から見た時に単純に一番背の高いやつを主木でいいんじゃないかなと、はい、これですかね、うんまあこれまあ、とりあえずここに簡単に置いて次に、まあ、その相手となる もですね、奥さ ん, 奥さんこういう表現がいいのかわかんないですけど、うん、候補としては3本ぐらいああこれちっちゃいな、ね、こういうのがありますね、まあ、これが一番高い奥さんですね。こういう形で寄り添うような形、はい、対局にもう一人大事な人が欲しいのでいい愛人ですねこの辺にうんちょっと遠目で見えるようなそれか 愛人のが綺麗な場合があですね。<笑>ああそんなちっちゃいのもあるの。ちびたく ん, たくんあれ一本9分 9?。九本。七七九愛人の子だろう。愛人。これは正。それはちゃんとした。ちゃんとちゃんと子供。今回いつもと変えてみたのは樹木の位置ですね。樹木いつも一番手前だもん、ね。うん。よりかは。 ちょっとだけ奥にいて、うん、ただ見えるような、えー、まあ、裏にはちゃんと小っちゃいのを置いて。遠近感を出してますよと、高いのと、出っ込みひこみはできるようにしました。今回これで、入っていきたいと思います、はい。お願いします。で、細工をしないといけないですね。今は、ここに真ん中に穴が開いてるんですけど。も一個だけ。どうしたらいいかな。こんだけの木を固定しなきゃいけないですからね。この辺、裏にこう、ポンポンと。 と、ここに二個ぐらいから、穴のこと言ってるんですね。ここにポンポンと二個ぐら い,、はい。穴開けますけ。ちょっと写真撮ろうこれで。こういうのが大事ですね。開かなくなっちゃうから。 <笑>ね、ちょっと焼けてきちゃうんだったらすると<笑>あ、うん、<笑>これもありだよな<笑>そうなる なないかなってちょっと思ってたんだよね、うん、足を置く場所悪かったなあ巻いた巻いた巻いたけど<笑>大変だやっぱね あれましたあれちゃったので、えー、どを し, し, してこうやってあのいつものエポキシのやつでやるかと思ったんですけど、うんはいまあ、やってももろいだろうと、うん、またうう取れちゃうとそうあとはこの辺もねちょっと見栄え的によろしくないんじゃないかなっていうふうに考えてひらめきました<笑>こうしてみようかな あんまりこういうのってなかなかないと思うんですけど、うん、逆の山みたいにしてヒノキの生えてる原生林というかイメージして作ってみようかなと、はい、この鉢でいうと流れとしては逆になるかなと思うんです今度は右流れになると思うんで主木はこっちからで奥さんたちが生えてる感じ今日は こ, こっちでやってみるはい<笑> じゃあ急遽ょ、相の転換ということでさっきの顔やばかったと思ってど<笑><笑>ど、はい、今ちょっと置いてみましたけども、うん、ちょっとこの石に対してちょっと種目でかすぎんじゃないかなと思って、うん、なんでちょっと全体的にもっとと高さをを落として種木を覆いまますす、はい、んでおります小さくなった鉢このピンチをチャンスに変えることができるのか。そして 浜の会長は何というのか。ちっちゃくなっていることに。検索のか。ここをご期待です。これでいきたいと思います。やけくそになってないですよね。結構急急だ。ただ、広げるんじゃなくて。ま、うんうん、っすぐにやろうと思うんですよ。さすがに。九歩。九歩。一個だけちょっと、崩してみます。あ。 いけるな。いける。これヤツフサヒノキでやつふさひのきってるんで、ね。はい。前の本とか見ると、木村さんはこれが一番景色を作るのにいいと言ってました。はい。こうこれちっちゃいなと思って急に。ち<笑>って作りやすいんだ。って言ってました。安芸とか。ちっちゃく作るならね、セカヒノキとかそうそうそうでしょうけど。だいぶいいですね。あ、意外と浅くでなってるね。うん 一回根の処理してんのかな。いいぞ。うんいる。いいんじゃないですか。はい。わかりやすくするために、一回こういうのを全部ふくっちゃって。うん、この後針金を通していきたいと思います。はい。はのセットをしていきたいと思います。はい。通常と逆ですけど。 さっき見たところ、うん、ここで1個欲しかったな、うんうんうん、あと、ここで1個欲しかったできれば何本か一緒に置きたいんですけど、うんうんうん、<笑>また割るんじゃない ちょっとここにバ玉などあれだこれあれでちょっと素晴しいんですけど針金を通しましたえー、その脇に入れた土を持っていこうかなと思います 枠組みを作作る可能性です、ね。土がこぼれないようにですね。はい、最近大野さん寄せ植えーっねスえー、スののた何っ続きです、ねうんまあ、同じ期ですからじゃあ次。 よ。ところいよいよ植えていきましょうか。これは種木ですね。はい。にぎやかに見えるところで、うん、頭がこっち向いてるところを正面にします。で、これがこの辺に来るかな。それが奥さん。うん、寄り添うような感じで。 これは止めよ う, うどれが繋がってるかわからなくないですか通ってないんじゃないでそことそこで<笑>あ、それだ<笑>同じような作業をちょっと前に小野さんがやってたんですけど無言は一回もほぼないぐらい喋ってるんで す,、ね、<笑>すごいすごい<笑>サタナっていうのを今で、次 はいちょっと長い針金を置いたまま細かい土を入れてって最終調整ここで角度の調整をしていくといいですね、うん箸でつけううん、水に濡れるると土がまってくるんですよ 水に濡れちゃえば、閉まりますね。そんな心配いらないから。うん、一旦これで。はい。水をあげて。はい水やりますか そしたら、次は、剪定をしますよ、ね、剪定で主木がこれになるんで、これを目立たせてあげないといけないわけですよね、うん、で少し被ってるやつを落としてあげたりするとより生きてきますよね、この主木の感じが、うん、で内側の枝っていうのは、そこまでは 発達はしシーレム節理でいうと、まあ、若干下目のやつは落としてってあげた方がいいのかなと思うんですけど逆に言うと開けすぎてても今度はおかしいと思うんでバランスを見て左があったら右があって左があってとかそういうようなバランスで決めてっていってあげると綺麗に見えるのかなというふうに思いますね。 あの 透, け透けていくといいんじゃないかなと思いますけどということを全部の木でやっていくとはい全体的に目つみはしていく感じ目つみというかそうです伸びすぎたところは伸びすぎてところは止めてあげた方がいいかもしれないね、うん、せっかくの今のね時期なんで高さはもうこれ以上大きくしないでしょでもするのかね うん、あこれの高さ止めるのかなああまあどうだろう止めてあげた方がいいのかなうんこのぐらいで作ってあげる方がそうですよねいいかもしれない。 でちょっと表面にコケをつけていきます空気、はい、も悪くなってまいりましたへえ過骨じゃったね きました。<笑>お疲れ様でしたで。天気の色が変わってしまいました。そうですね。天気悪くなっちゃった。はい、まあハプニングがあってだいぶ最初の構想と違くなっちゃいまして、はい、こういう形になりました。まあ、もう少しね改善点があるような作品になってしまって、<笑>若干あの構図的にこの辺にもっと余白があったらいいなとか、あとはまあもう少しね鉢が大きかったら。 想定だったのでちょっと窮屈になっちゃったのかなっていうふうにも思ったりしますがあでもこれはこれでいいんじゃないかなと、うん、なるほど鉢を裏返しに使ったのははいどうなんですか、はい、あ面白いじゃないですかね山の里の風景というかう里じゃないですね山の風景ですね山の丘、はい、丘っていうかな雪が生えている様子が目に浮かぶのかなという風に思いますね。うん、ね木村さんだったら こういうような使い方をした作品もありましたけどもあこういう形で今回は作ってみましたそ う,、ね、そういうのも見てみたいなぁいつかね、やってくれるかもしれない、ね、<笑>ということではい素材、はい、を作ってみましたので、はい、これは全部ね安い素材でできるものですのでこ、うんうん、ういう形で遊んでいただいて、はい、一つの風景を作って 景色を楽しんではいありがとうございました。<笑>